かわいいキラキララブリーファンシーこれらすべてを禁じられ許されなかった私の記憶スイートメモリーズ私たちは皆子供の時には夢があったこんな仕事をしたい こんな大人になりたいなどの憧れやときめき逆にずるい大人にはなりたくない卑怯な人間にはなりたくない嘘と建て前ばかりの大人にだけはなりたくないそう思っていた私でも人は 子供の時のそんな記憶など、幻だったかのように忘れてしまう。大量生産、大量消費の世の中で思考までもマニュアル化した大人たち。自分さえ良ければいい。誰も見ていなければ何をやってもいい。いじめられる方にも原因があるという身勝手な感覚。 いいじめはいけませんそういう大人たちが平然といじめを実践している現状学歴や年齢性別社会的地位それらが人間の価値を決めているという錯覚の中で同じ命にさえ優劣をつけて安堵する偉そうな大人たち私は子供の頃 自分が生きている場所は親に保護され安住の場所でありながらも偽物の自分が作り笑いをする一刻も早く逃げ出したい生き地獄でもあった今思えば私は過去のどんなネガティブなことも作品にすることによって。 ポジティブに変換してきたように思います作品たちが私の代わりに着たい服を着てしたい髪型をして怒りや疑問を代弁し泣いてくれたからかもしれません私の古典スイートメモリーズは私が幼少期に感じたさまざまな記憶そして今 実際に生きてるリアルな世の中とそれらとのギャップをもとに幼少期のさまざまな我慢や理不尽な思い憤りや悔しさをベースに現代社会の傲慢な嘘や安っぽい建て前大きな勘違いそしてそれらの表裏を作品に落とし込んでみました。 作品の色合いは今までになかったほどラブリーなモチーフやファンシーカラーそれにキラキラ相反して人物の表情には憤りや困惑我慢や諦めなどを込め幼少期の記憶と重ねることで過去のどの記憶も甘い記憶として表現することを 試してみました作品をご覧いただく際はどうぞ皆さんの記憶と重ね合わせてご覧くださいそしたらきっと記憶の片隅にしまい込んだ何かを見つけることができるかもしれません私の記憶と皆さんの記憶で完成するのが古典 スイートメモリーズなのです。